もう夜じゃん<笑>前回の磨き編の動画は私的にも喋りすぎてうるさく感じたので今回の組み立て編はキャプションのみの動画にしてみました皆さん楽しんでいただけましたでしょうか本編はキャプションのみだったので今回はエンディングでお話ししてます こうやって動画もちょっとずつ変えていかないとワンパターンになっちゃいますからねこの年になると仕事での変化ってなかなかきついものがあるんですが動画作成でちょっと変化にチャレンジするっていうのは楽しいです会社とかね失敗を恐れずどんどんチャレンジしろなんて言いますけど実際仕事上で下手打ったら誰も責任取ってくれませんからね <笑>仕事といえば今日が仕事納めっていう方も多いんじゃないでしょうか私はね30日まで仕事なんですわ YouTube をやるようになってから結構休みの日も忙しいですまあ好きでやってるんですけどね<笑>これも 老後を楽しく過ごすすたための練習みたいなもんです動画といえば私の動画って割とコメントが少なめなんですよねまあそんなに派手なチャンネルじゃありませんが今後ともよろしくお願いします私の動画を見てわからないことや質問がありましたらどんどんコメントくださいそして面白いと思われましたらグッドボタン お気に召しましたらチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまたね